こんばんは美和です。今夜はクリス マ, スマス。私にもサンタが来ればいいんですけどね。なかなか来ませんね。毎年来ませんね。私クリスマスはもう関係ないですからね。<笑>うん来ない来ないって言ったら自己暗示かかってしまうので。えー。 変ながしたええ。 やだ、なんか変な音がする。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。って い, い, い, い, い<笑>う動画でした。<笑>